みんな、おはっしー、はしただよー。ということで、おはようございます、はしたです。えー、令和4年の1月1日でございます。えー、夢中につき、新年の挨拶は控えさせていただきますが、今年もよろしくお願いいたします。さて、去年がね、動画1本しか撮ってないってことで、今年はちょっと動画増やしていきたいなーっていうことで、 今日はね、まあ1月1日といったらこれでしょうっていうことで初詣行こうかなって思うんですけれども、見てください。ご覧の天気です。ふぶいてます。寒い。はい。ですが、今年はね、動画たくさん撮りたいんで、アップしたいんで、この雪に負けないで、私はした1月1日初詣行きたいなと思います。ということで、北海道神宮へ行きましょう。 はい、ということで、北海道神宮に来ましたいやー、本当に今日はいい天気ですね<笑>それじゃあのー、新春のね、初詣ということで、中行って並んで、まあ、初詣ということで、お祈りを捧げていきたいなと思いますあれ、お祈りを捧げるでいいんだよね、言い方、まあいいや、とりあえず行ってみよう。はい、ということで、境内に着きました。 ということでね、早速今からお参りしてで、あとその後おみくじも引きたいなって思います。おみくじがね、もうここ数年3年連続どこかで私今日を引いてまして、奈良の東大寺で今日を引いて、浅草寺で今日を引いて、去年は確か清水寺で今日を引いて、もう三段だったんで、今年はね、少なくとも手差しからはあの京とか出ないでくれよと思いつつ、 まだお参りして、おみくじ引きたいなと思います。はい、お参りが終わりました。何をお祈りしたんですって、あの、多数の煩悩だけお伝えしておきます。さて、それでは、引きましょうか、おみくじ。では、開きますね。わあ、落としちゃった。あかんあかんあかん運が落ちる。運が落ちる。では。 うわなんとも言えないやつがすごいピント合わない何これえなんかめちゃくちゃピント合わないあったはい末吉なんとも言えないやつですねということで小舟がにわかの嵐に会うように思いがえないところで 災い恐る恐 れ, が恐れがあります決して色に溺れ不義の行いをしないで正しく一心に辛抱するが良いです小さいところに注意くださいこれは全然よくねえな<笑>だいぶ悲しいやだぞそれこそさっきあの何をお祈りしたんですかって言ってあのンノですって言ったんだけど、えっと、これだいぶやばいぞ煩悩をお祈りしてたらどれどれえー、っと いささかのことから謝り思うこと破れる恐りありも物触りありこず恋愛感情を抑えよういやだいぶきついね今年<笑>うん末吉って言うけどさ末吉って結構中身今日とほぼほぼ変わんなかったりするんですけれどもこれそういうやつだねうんええー、どうしよう あの今年の目標今年こそ彼女欲しいとかそんな感じなんですけれどもこれ今年だめそうですね<笑>はいということで以上今年最初のおみくじでしたはいということで以上初詣でした末吉っていうねまた何とも言えない結果でございましたけれども ママは今日よりはマシっていうことで、うん、今年も1年頑張っていきましょうそして、えー、この動画を上げたことで去年上げた動画数に今年並びました<笑>って言って1個しかあげてないじゃないかよっていうねはいあの今年はもうちょっと動画ちゃんと頑張ってあげるようにするんで皆様どうぞよろしくお願いいたしますと<笑>いうことではしたでしたこのいい天気の中変わります それでは